Thank you. 夜にぎりの風がたなびく帰り道街へ戻る橋の上で弓を持ち鳥を撃つ Bye. 次の。 ご視聴ありがとうございました